ニューノーマルだそうです。どうも、政治いろいろの学部です。韓国のハンギョレ新聞が、日韓首脳の電話会談が未だ実現していないと嘆いているようですね。記事を引用しますと、岸田文雄首相が4日に就任してから1週間が経ったにもかかわらず、 韓日首脳の初の電話会談が実現していない。アメリカやオーストラリア、インドなど基本的価値を共有する友好国をはじめ、中国やロシアなど緊張の中で関係を管理していかなければならない主要国を優先し、韓国は後回しにした格好だ。10日、首相官邸の日程資料によると、岸田首相は就任翌日の5日、 アメリカのジョー・バイデン大統領やオーストラリアのスコット・モリトン首相と電話会談した。最初の会談相手は、米日同盟を外交・安保の基軸とする日本の立場からして最も重要な国であるアメリカのバイデン大統領だった。続いて中国の浮上を牽制するため、最近重要性が増しているクアッド加盟国のオーストラリアが2番目の会談相手となった。 クワッドのもう一つの加盟国であるインドのナレンドラ・モディ首相とは就任から4日後の8日、電話会談が行われた。前任の菅義偉首相も昨年9月に就任した後、当時のドナルド・トランプアメリカ大統領やモリソン首相、ドイツのアンゲラ・メルケル首相、トーマス・バッハ国際オリンピック委員会 IOC 委員長らと まず電話会談を行った。ムンジェイン大統領との初の電話会談は8番目だった。それでも当時は中国やロシアより先に基本的価値を共有する友好国である韓国と電話会談を行ったが、今回は順番が変わった。7日にロシアのウラジーミル・プーチン大統領、8日に中国の習近平国家主席と先に電話会談し、 韓国を後回しにしたのだ。東京五輪の開会試験の出席を機に、関係改善を図ろうとした韓国の要求に冷ややかな反応を示した菅政権よりも、さらに冷淡に接していることがわかる。一方、ムンジェイン大統領は4日、岸田首相に就任が書簡を送り、韓日が民主主義と市場経済という基本価値を共有し、地理的、 文化的に近い国として、隣国らしい協力のお手本を示するよう、コミュニケーションをとり、協力していくことを期待しているという立場を明らかにした。日本の冷やかな態度は8日、岸田首相の初の所信表明演説でも確認できる。岸田首相は、外交安全保障について、自由、民主主義、人権、法の支配といった 普遍的価値を守り抜く都市アメリカをはじめオーストラリア、インド、アセアン、欧州などの同盟国、同志国と連携していくと強調した。韓国関連の言及は同盟国や同志国、さらに中国とロシアを列挙した後短く登場した。韓国について重要な隣国とした上で、健全な関係に戻すためにも、 我が国の一貫者立場に基づき、韓国側に適切な対応を強く求めていくと明らかにした。岸田首相の言及した一貫者立場とは、日本軍慰安婦被害者と強制動員被害者に対する賠償保証問題などで、韓国側が先に日本が納得できる解決策を用意しなければならないということを意味する。注目すべきは、 今年1月に行われた菅前首相の施政方針演説には、現在両国関係は非常に厳しい状況にあるという文言があったが、今回の演説では抜けている点だ。日本が現在のような冷え切った関係を、韓日関係のニューノーマル、新しい均衡と見なしているのではないかと推定できる部分だ。とのことで、その通りですね。 韓国の左派系新聞の代表格であるハンギョレ新聞にしては、ニューノーマル、新しい均衡とみなしているという推定はその通りだと思います。むしろこのニューノーマルは始まりに過ぎず、今後ますます悪化していくだろうと思われます。その理由として、次期大統領選で与党共に民主党の代表に選ばれたイ・ジェミョン・キョンギド知事がゴリゴリの反日主義者だからです。イ・ジェミョン・キョンギド知事は、 統一候補選出のための巡回選挙で 50.29% と、かろうじて過半数を超え、決選投票なしで共に民主党の統一候補になりました。イジェミョン・キョンギド知事は候補受託演説で、国民の生活を締め付け、公正を害する全てが赤兵とし、政治、行政、司法、マスコミ、財閥、権力機関だけではなく、 不動産、採用、教育、租税、経済、社会、文化など、国民の生活のすべての領域で、不公正と不合理をきれいに生産したいといきなり石壁生産について言及しているんですよね。しかも日程残しだけではなく、ありとあらゆる分野で公正を害するすべての石壁を生産したいと言っています。ちなみに石壁とは、 長い間に積もり重なった弊害、また、積年の疲れという意味なので、財閥の解体や不動産問題など、あらゆる分野でその手腕を発揮されることになるのでしょうね。個人的には不動産バブルに手をつけてしまったら、それがはじけてとんでもないことになりそうな気がするんですけどね。財閥解体もしっかりです。サムスンなどの巨大財閥があるからこそ、 今の韓国があるわけであって、これを解体してしまうと、韓国経済は一気に傾くのではないかと思います。また、文大統領の雇用政策は、政府が雇用を作ると文大統領が発言したように、大企業を目の敵にして、その活動を制限するような法律ばかり作り、そして政府がアルバイトレベルの雇用、しかも高齢者ばかりの雇用を作り、若者を 置き去りにするというとんでもない雇用政策を行い、失業率が改善したと自我自賛しているという何とも救われない政策を実施したわけですが、イジェミョン・キョンギ知事が大統領になったら、これこそまジでムン大統領の言う一度も経験したことのない国になるんじゃありませんかね。まあ知ったこっちゃありませんけどね。さて少々話が脱線しましたが、ハンギョレ新聞は 岸田首相と文大統領の電話会談がまだ行われていないとして、日本政府は韓国のことを重要視していないのではないかという記事を今回掲載されていましたが、その通りだと思います。韓国に対しては、岸田首相の初信表明演説で言われた、健全な関係に戻すためにも、我が国の一貫した立場に基づき、韓国側に適切な対応を強く求めていく、この一言につきます。 日本政府は、いわゆる募集項問題で、日本企業が賠償する判決を大法院が言い渡しましたが、この時からずっと一貫して同じことを韓国政府に言い続けています。にもかかわらず、韓国政府は、この国際法違反状態を是正することなく、何とかして賠償金を出させようとしています。日本としては、もし賠償金を支払うことになれば、 国際法違反状態を認めることになりますので、法治国家としてありえないわけです。韓国政府もいい加減、日本の言っていることを理解してほしいものですが、自分たちの意見が正しいと思っているので、何を言っても無駄なんでしょうね。で、今回統一候補になったイ・ジェミョン・キョンギド知事は、日本は適正国家だが、自分は反日的ではない。問題は、